こんなところに行けて美味しいご飯がいっぱい食べられましたこんな楽しいお仕事なら何度でもやりたいなーってまあたまにはこういうのも悪くないよねそれでお兄ちゃんこの後どうするのあ、これって壺屋の方今日のお仕事現場ムに近くにあるってこの店 と単純にイエスとは言えませんね何ちゃんどういうことですトーク力が大事なのは事実ですがみんなが気軽に話せるのは場の雰囲気のおかげでしょう